今日はまじゆうこさんに来てもらいました。よろしくお願いします。はーいゆうこさんは今、17ライバーのライバーさんをやってまして、はい、ぜひ皆さん見てあげて可愛 い, いずっと一生懸命歌を歌ってるんですけど、<笑>あれ毎日やってる毎日やってます。はい、17ライブをね、撮ってもらって、えっと、リンクをこう詳細欄に貼っとくので。 興味のある人はぜひ見てあげてくださいよろしくお願いします、はいえー、彼女 お, もうお父さんが僕の知り合いでライブをよく見に来てくれお父さんとお母さんと一緒に見に来てくれるんですけど父のお先生ですもんねまあまあドラムをねやってたけどあの、うん、そうですねそう言われればそうだよねお父さんの先生ですそうだから大先生です大、はい、先生でした<笑>はい、はい、で、まあ、そのうちあのお父さんも出演してもらわないとね そうです、ね、そしたらちょっとドラムすごいテンション上がっちゃうかもしれないです。うんはいね、ぜひ一緒にやりましょうで今日はそのちょっとお父さんがあのご不在なので、はい、<笑>えっとゆう子ちゃんがこうジャズについていろいろ話してたらジャズってどういう仕組みでアドリブしてるのかあんま知らんということだったので、うん、ジャズのアドリブのルールみたいなものを、はい、勉強していこうかなと思いますが。はい この曲はあのいつか王子様がという曲ですね。はい。はいえっと、白雪姫かなうんう ん,、うん、うん。なので、ディズニーのあのテーマソングにもなったりしてるんですが、うんうん。これサンデー・マイ・ピンス・ウィルカンってい う, こうメロディーがあるんですが、これね。はいはいはい。で、これをこのまま弾いてもいいし、いろいろ変化させてもいいのね。うんうん、でまず、このここにメロディーがあるから、最初、こう、はい、イントロっていうのがついてるんですよ。 これはマイル・セビスっていう人のアレンジなんですが、ベースがずっと同じ音を弾いて、トントントント ン, トン今こここうやってるねここでベースが変わるんだけど、今の分かった、ベースって。全然分からなかったです。トントンってずっと鳴ってる音、こ, のこれをペダルというんですが、はい タンタンタンタンタンって聞き取れる。はい、で,、ね、でこれってベースがずーっと同じこととととをずっっ保留ししてるるるふわーっとした雰囲気になるなるほどこれマイルスが多分この演奏をしたときにこの最初のこのイントロはこのペダルって言ってフ ァ, ファの音をずっと弾き続けるのねここのずっとメロディーは、うん。ここからここまでずっとファの音を弾き続けてもあの音がうまく。 いけるんですよ。ここの部分に関してはね。へここのこのここに来た時にベースが普通にえっ、ー、とこのこっちのコードの音を弾き始める。る現実に戻った感じがする。ああ、なるほど。それがこのこのアレンジなのね。 曲にマッチしてるじゃんなんかいつか頭の中にぼやっとこうおじさまが迎えに来てくれるのよっていうふうに合ってるう確かに、うん、これがだからあのこの曲のよくあるパターンの「えーうん、F ペダルにしますか?」っていうだけで今のここまでができるのねなるほどでこのあとずっとこのギタリストは メ, メロディを弾いていくわけですよでもう一回ね ここからリピートで戻るので、今2段目で下の段でここからアドリブになる。この こ, こ の, こ の, こ, のこのコードの音ばっかりを弾く弾く単純バージョンのソロをやってもらったんだけど。 コードってわかるギターの人がよく押さえたりするやつわかる、はい、これでこのこういうのってもともとはあのスコット・ボジョプリンっていう人が作ったって言われるんだけどあのクラシックの場合は全部玉を書かなきゃいけないわけじゃん。うんうんうん、だけどドミソだったらもう C ってい う,、うんうんうん、もう決め事をしておくとミソドって弾いてもソードを見て弾いても、うんうん、ソミドって弾いても。 どういうふうに弾いても同じサウンドがするからじ、はい、そっかじ自由に弾いていいよみたいな。ははい、はいはい、はい、でコードトーンっていうのがそのいわゆるこのこれこの D7 だとでファのシャープラドっていうふうに決まってるんだけど、うんうん、こういうのを、まあ、要はなんかこうこれが弾で書いてあると弾で書かないと絶対分かんなくなるけどこれだとそのこの構成音を弾いてれば このサウンド感であれば、何弾いてもいいっていうルールに変わるわけですよ。え、はい、はい、どうぞ。あのコードって、うん、この。度溝とか、その三つの音。うん、三つも、もしか四つかな。か四つ。四 つ, つ。だけど、今、そのギターの人、一音しか弾いてないじゃないですか。うんうん、それは、横の流れで、こううまくつながるように。こう、綺麗につながるように、その四つの音をこう。 今、一個ずつ選んでってるのね、彼が。はあ、なるほど。そうするとアドリブなわけじゃん。まずはそのコードトーンだけでアドリブをするっていうのがまず第一なわけよ。はあ、なるほど。もうそこからアドリブなんですね。ここからアドリブになるわけだな、これが。だから、その、いわゆるメロディーにそぐハーモニーっていうか、こう、このね、この和音がつけられてて、今度はこの和音から別のメロディーを作りたいっていう考え方をしてるのね。うん。だからこの曲だから、この一応コードトーンを追っていくという感じ。 っていう感じなんですがでこの4つの音以外にも音は12音あるので残り8つの音があるんだよねそうするとこの4つの音の中に混 じ, 混じる音混じりやすい音混じりにくい音があってそれをうまくこうこの4話音の要はなんかこう雰囲気を壊さなければ何を使ってもいいっていうふうになっていくのね。だけど その最初は難しいからまずコードトーンだけでソロすると、まあ、でしかもこうこれ初心者用だから<音楽>一応新しいメロディーな感じだからこれもアドリブまあ単純だけどあのメロディーとは違うメロディーができてる レベル2とかレベル3になってくるとこうメロディーも変わってくるわけですがレベル3ぐらいで見てみるともうん、こ, ここが「タ ン, タ, タ, ン, タ, ンタッタンタッタ」って書いたのに「タンタンタンタンタンタン」ってこうリズム変えちゃうの。うん、ここの1個の音を抜いたり。 ちょっっと変わったでしょでレベル4になってくるともう、まあ、一応かなりメロディーも変わってきてこういうの「あたあたあた」とか入れたりなんか違う音いっぱい入れてる。 使ってるこういう感じいやあのこの1枚の楽譜でやってるって言ったのが、うん、最初ウッドだと思って<笑>本当はもっと長い楽譜があるけどこの1枚だけを見せますぐらいだと思ってたんですけど本当にこの1枚だけで演奏してる。 演奏してるしでもなんか大事なところがちゃんと当ってるから、うんうん、そうそうそうそうだからこの曲はこの曲なんだけどっていうのも分かりますこれピアノソロもずっとこのままこういう、うん、この間ギターの人がピアノの音をサポートするための音を弾いてるのでこれギターよりのあれだからギターの音が大きくなってるけど、うん、えー、今度はこのドラムソロのとこ これ、ドラムソロもここドラムソロやるとしたらここからここギターがここがドラムソロなのねこれ交代交代にやるんだけどちゃんとこのドラムも この「ピ<音楽> タ, タ, タタタタタタリタラリラ」っていうのをずっと考えながら<音楽>で最後メロディに戻って終わるメロディーが最初のこの曲の「この曲をやろうよ」メロディーをやるじゃんメロディーの前に今みたいなイントロがついててメロディーをやる。 そしたらこ、このそれぞれが、そのメロディーの、こう、つけてあるハーモニーから、別のメロディーを作ってって、物語を作っていくわけ。何個ラスやってもいい。うん、何個ラスやってもいい。そう、何個ラスやってもいい。でも、基本、この途中でやめるってことは、あまりしない、絶対じゃないんだけど。基本は必ず、この、八八八八。の三十二小節を繰り返している。はい、えー<笑> これがまあ特殊な曲だとまあ32小節じゃなくてプラス4小36小節の曲とかもあるしただそのみんなこの1枚を見てずっと繰り返してるだけいやそれで誰かが物語作ったその物語の雰囲気を受け取って彼がやったアドリブのソロの中のなんか何個かのフレーズを覚えておいてそれを組み合わせながら自分がその続きを歌っていくそれの続きを歌っていく。 でドラムもこのこうギターがこれ歌ったことに対してここのここのメロディーの後半を歌っているって感じなるほどだからずーっとこれを繰り返してて途中でどっか飛んだりすることは基本はジャズはなくて、うんうんうん、だこんだけだからみんなもう譜面も見ないわけ見ないですよねうんみんな見てないわ<笑>最初12巡見たらあの大体覚えちゃってるから、うんうんうんうん、あとはもう 要はその譜面を見てるとどうしても視覚情報が増えちゃうので、うんうん、み僕は目つぶってたりあ言ってたっけど誰か誰か言ってたらこっち見てるって母が言ってましたそうそうそうそうそうそうで先生はずっと左上を見て る, 左上を見てる俺ずっとこう上を見てる、うんうんうんうん、で頭の中でこの譜面は思い浮かべてるなるほどで今どの辺通ってるだろうとかこのギターのフレーズが今こういうフレーズできてるってことはこの辺で終わりたいと思ってるんだろうかなっていうのをずっと計算してる すごい計算しなが ら, だから感覚だけででは絶対無理ってことですよね感覚だけだとさやっぱり相手に伝え、まあ、最終的にフリージャーズとかになってるとこういうルールは も, もう全部取っ払ってとにかくこう相手に音だけで説明できればそれは最高だけどルールがないとやっぱり初めて会いまして、はい、なんか相手の癖もわからないのに、うん、何にもルールなしで喋るとやっぱりこうぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん。はい だから最初はやっぱりこうジャズの場合は知らない人で始めましてとか今日、はい、よくたまに MC で言っときにき初めてなんですよとかっていうのは、うんうん、この譜面を見て相手がどうやってやるかなっていうのを探りながらやっていくっていう感じ。もうその1曲の中で相手の、うんまあ、性質とか癖って分かるんですか分かる分かる1曲どころかもう4小節5小節ぐらいあるとあこううの人こういう<笑>こういうこと考えてるんだろうなとか結構分かる。 えー、じゃあもう本当に音で会話してるっていう感じなんですね。なんかこうああもう音出したらいろいろわかるみたいなえー素敵だなそれは。まあ楽しいよねだからワクワクするし上手い人だと本当にもう4小節8小節先が分かるように演奏してくれるので、うんうん、こういう物語だからねとかでそうかなと思ってたらいい方向に裏切られたりとかあそうかいやこうこっちに行くんだみたいな。 で、ドキドキがあったりとか。その裏切られた時はどうなるんですか。裏切られた時は、えっ、ー、と、とにかくすぐ、すぐに、あ、そっちに行くように修正するか。しばらく、あの知らんふりして見守ってるか。<笑><笑>そんなパターンもあるんですね。あるあるあるい、ね。裏切られることはしょっちゅうあるね。うん。そうなんですね。うん。 この前、イコリーさんのライブの時も、うんうん、あもクリアさんにドッキリ仕掛けたみたいな。ああ、そうそうそうそうそ う, そ う, そう。ありましたよね。あったあった。え急にクリアさんがあの、こうアンコーラスでソロ終わって、パッて見たら、もうまだまだまだ、みたいな。<笑><笑>もう一回やり直しみたいな。<笑>もうみんなあそこですごいそのバンドメンバーがすごいニヤニヤ楽しそうにあそうそうそう<笑>やってるの見て。 うん、でもかっこよくて<笑>そうそうそう欲しいなーって見てる方もそうねクリアさん確かこう終わろうと思ってフレーズ見たのにこうやってなっててもっとやってねって言われてでドラムとベース止まれっていう合図が桂子さんがつけたんだよ確か<笑>そうですそうやっだからクリアさん「えっ、ー、俺一人なの?」みたいな感じでそのままうまく修正して、うん、<笑>だからうまくつながるようにしてやるみたいなだからこれも結局その合図があった場所は この曲のこの辺でだからクリアさん終わろうフレーズに入ってたんだけど恵子さんは「あんたたち止まりなよ」ってベーストドラムに「あんたたち止まりなよストップだよ」っていうアイスがあってでクリアさんはここで終わるって思ってパッて顔を見こういうだからみんなねずっとアイコンタクトしてるわけじゃなくてこの32小節は自分のものだからそこでアイコンタクトするってことは あ, あまりないのね じゃなくてこのコーラスが終わる時にもう一回やるのかもう終わるのかっていうのは音でもちろんわかるんだけど一応確認のために目を合わせるって感じ、うんうん、なるほどこで顔上げた時に木戸さんが「あんたまでやるんだよ」って言われて、うん、でここでブレイクしたってことは少なくとも16小節ぐらいドラム休み で,、はい、でこの 区切りのいいとこだとこの17小節 の, のリピートしたところへんでドラム入るかワンコーラスドラムお休みなのか2、うん、コーラスお休みなのかはそれはその場になってみないとわからないなるほどあの自分を信じてるというかあのクリアさんが多分ここで入ったらドラム気持ちいいからっていうフレーズをくれるのでうまい人は全長があるあっこ こ, ここですね分かりましたみたいな感じがわかる。<笑> えー、でもうベースと一緒にパンって入りますパンって入るみたいなた、うん、だからでたらめでやってるんじゃなくて32のループでずっとやってるから要は分岐点が16とか32でくるのねうんだからそうするとこう突然止まったりとか突然、はい、あの何ていうのかな入ってきたりとかっていうのはまあこのルールのもとにやるってかへえ面白いまあ ジャズの 95% ぐらいはこういう、もうほぼほぼこのルールでやってる、残りの 5% はもうこのルールもなし、もうあのコードも何弾くか分かんないし、もう好きに合わせて、はい、曲も決めてないみたいな、俺が適当に吹くから、それに合うように入ってきて、合うように抜けてみたいな、そこまで行くと、まあ、最強だよね、だから。から誰の何の曲でもないっていう、そうそ う, そ う, そういうのもある曲っていう。ああ 今今そのまま空気感だけで作っていくみたいなものすごくこの音楽の経験値この音とこの音混ぜるとこうなるとかこの音とこの音混ぜるとこういう効果があるっていうのを僕たちはいっぱい覚えてて、うん、それを駆使して作るみたいな感じ。はいはいはい、なるほど、うん、だ こ, うこういうコー進行でこの曲ってジャズって大体似てるのね大体。 だからあの曲のここの部分使ってみようかなとかこのあの曲のこれ使ってみようかなっていうのがいっぱいあってなるほどみんなやっぱりめちゃくちゃ覚えてるからねやっぱり僕らはう、ねうんまあ選曲に選曲はみんな覚えてるから。あもうその場で「この曲やるよ」って言われてももうみんなパッていける。 ちなみにこの間見に来てくれた時にクリアさんと、ね、源之進さんが入ってきた時、はい、あれの2ステージ目の一番最初は誰も曲名を教えてもらってなくてでずっと源之進さんが「栗谷君この曲何?」って言ってて「<笑>分かんないですよだって教えてもらってないし」って言っててで途中で、はい、あ2人で「あ枯葉か」って気づいてあそういういこと だ, だって枯葉の前に全然違うメロディー弾いてたんだよ。 テンダリーかなーってみんなっってててみんで言はいそしたら急にあのメロディーが変わり始めて、はいうん、コード進行変わったからでももう後半もう枯葉の後半のメロディー出てきたからあこれはもう枯葉ですねみたいなじゃあ本当にそこまで分かんなかったんですねそれ知らないみたい な, そのそんなん日常茶飯事です、ねね、僕が学生の頃とかしょっちゅうそういうのがあってで 知, らん知らん曲だったらどうするのって話じゃん でこう僕らの場合はうん、と知らんかったらこ繰り返しじゃん。はいいコラス聞いてる間に覚えろっていう、うん、でこれも見たらわかるけどこの8小節は2回目は一緒なわけじゃん。うんうんうん、これ1回目やってここにここ一緒でしょ、うん、ここ違うところでしょでまたまた同じことやってから後半だけこれ後半ちょっと違うだけなのね。うんうんうん 対外の曲はだいたい16小節分を覚えれば8小節が何回か来てで途中でちょっと違う発小節が来るだけだから繰り返しの法則とかでよくあるコードの流れを覚えてるからでそのピアノの人のベースの人はよくピアノの人の左手を見てああこう。 この音弾いてるこの音弾いてるって言って覚えるのワンコーラス、ワンコーラスもツーコラスぐらい聞いて覚えて分かったら入ってこれみたいな。へえ。<笑>もうプロですね。もうそのそういうののあのうまく合わせるっていうのはもう散々やらされたので、へ、ね、怒られたよよくだから全然合わせれなくて最後まではい、ねとか、はい、こう決めとかも勝手に途中で決めてくるんだけど。<笑> こ う, こういうフレーズが来ると止まるんじゃないかなみたいなフレーズをいっぱい覚えててでそれそれ知らないと見逃しちゃうわけよ。でドラムだけ止まれずになんか鳴らしちゃってたりとかしてで終わったらすごいこう「なんかこれぐらい覚えとけ!」よく言われて何千曲はみんな覚えてるまプロの人だと400曲500曲は覚えてると思うし。あのー ジョン・コルト・レンとか2万曲とか覚えてたって言われ る, 言われるもんねやっぱりえー、すごい黒田先生は学校で教えてるわけじゃないですか、うん、でもそのこの本番じゃないとというか、うん、学校で教えても学んでも分かんないことってたくさんありますかやっぱりまあやっぱりその学校で教えれることって 限界があるのでできる限りいろいろ教えるけど、うん、やっぱり結局そのその場にならないと分かんないってことが多いんで、うんうんうんうん、やっぱり失敗しないと分かんないしやっぱりライブたくさんやるしか方法はないんだけど、はいはい、で僕らの場合はライブやってうまくいかなかったことを教えてくれる先生もいなかったから。 うん、今はうちはね生徒がライブやってきてここでうまくいかなかった時音源をねパッて取ってきて聞かせてくれたら、うん、あ, あこれはねみたいなこれはよくあるやつでこのフレーズはもうこの塊で覚えるんだよみたいな、うん、で僕らは、うん、その当時はやっぱりライブやるとあの当時は MD というのがありましてですね MD, <笑> MD 私も知ってます本当かガチャてなめるやつがあって<笑>あの MD で録音して帰って うまいいこと言っててるか聞もううまくいってないとこだらけだったから聞くの嫌だったけど<笑>毎回毎回聞いて、うんはい、でこう言われたことをこうだからメロディーもレコードたくさん買うお金もなかったから、うんうん、ライブでやったメロディーをそこのメロディーの部分切り出して、はい、でうピアノの人が弾いてるメロディーをずっと鼻で歌い続けてメロディーを覚えて。 はいはいは い, はい、はい、のライブの時は「あの曲はバッチリです!」って言って言ったらその曲やってくれないとか。<笑><笑>なるほどうん。同じ曲ばっかりやってたら曲は覚わらないからってどんどんどんどん新しい曲を覚えさせられてそしたら2 3 0曲まあ覚えるよねメロディー、ね。<笑>やっぱりみんな覚えてるよねだからここのメロディーが来たらかこれみたいなのがもうしいっぱい覚えてるので。うんうん でなないとやっぱりなんかこうでその「これが来たらこうなんだけどあえてこう」とかっていうのもやっぱあるんで 裏, 裏切るみたいなのもあってやっぱそういうこうこのふこのの句が来たらこの下の句っていうのがたくさん知ってるからこう経験値があるから。 相手が何やりたいかよくわかるしあここに行きたいんだなとかあ裏切って裏切ってってことは次も裏切るかなと思ったらそのまま来たりとかそういうのでで、大きく見るとやっぱ上手い人ってちゃんと考え抜かれてて、うん、あ, こ う, あこういうふうにしたかったんだなみたいなのとかそういうのを察知する能力みたいなのがやっぱりいるからそういうのっていい、ねま、さくは全部無理なの、ね、書き出すとか<笑>そうですよねどんだけ 楽譜が頭の中にあっても、うん、人の心はわからないですもんねそうなんだよねだから同じメロディー弾いててもだんだんこう幅細くなっていったら終わる感じがするけど力強く弾いたらまだ続くかなとも思うしだから、うん、譜面じゃわかんないみたいなとこあるんだよねだからうんうんうんうんだからこうこれは結構目をつぶると譜面というよりかはそれぞれの音がこう線に見えるので俺は目をつぶる、うん、ああなるほど こうその線があこう落ちていくなーって思ったらそこに対してアプローチをしていくとかみんながこっちにいるから俺こっちで支えてようかなとかだからよくそうそうそうそ う, そ う, そう全部全員の線が見えてで聞 こ, 聞こえてないけどメトロノームっていういわゆるその規則正しいテンポでやってるからな、うんか、うん、こう電車の枕木みたいにメトロノームみたいなのが見えてて、うんうん、それをみんながこう自由にこう飛び か, かっててあ 大きい枕木のあるここにみんなアプローチしようとしてるなと思ったらそこに一緒に行ったり俺はすかして次のくれずに先に持ってったりとかそういうことやってるって感じ。いやジャズのライブ何回かあの行かせていただいてるんですけど、うん、あの結構こう乗ってるっていうか、うんうん、足でなんかこうやって乗ったりとか自分こうやって聞いてるんですけど。うん うん、それが合ってるのかんわざとねそれが分からなくなるような違う表紙を入れてきたりとかして、うん、みたいな。そうで自分このタイミングで揺れてるけど合ってるみたいな<笑>わざとひっくり返したりすることがあるねだからずっと同じビートだと飽きちゃうからなんかわざとそう取らないようにしたりとかうんこうなんていうのかなこうアドリブもこういうふうに8小節やってここに向かうだけじゃなくて。 あえてここは無視してそのまま次のとこまで音つなげるとかだか一区切りで終わるんじゃなくてその区切りを乗り越えて次のとこまで持っていくとかそういうのいっぱいやる、うんで終わらないような変なところでポッて一回終わったと思ったらまたつ変なところでつなげて。 はい、でも大きく見るとすごいい芸術的みたいなだからミクロとマクロを同時に考えてる大きいフレーズ大きいどういう物語作りたいのかなーっていうのと細かいこう何ていうのこれが来たらこれこれが来たらこれっていうのがあるんだけどこれが来たらこれを全部合わせてるとすごくちっちゃい音楽になっちゃうので大きく見てあこの辺はやってるけど合わせんとこうかなとかここら辺はなんか何もないから俺がなんかこう作ろうかなとかなんかこう。 みんなでこうアイディア出しながら作り上げてるみたいな感じ。へえ、やっぱ、やっぱ面白いですね。面白いですね。<笑>もう本当に知識も全くわからないけど、ジャズは聞いてて面白いし、心地いいし。うん、ドキドキするんですよね。ドキドキするね、演奏してるとねドキドキやっぱり。うん、どこに行くのかなみたいな。 その日はあんまり乗れなかったっていうのはうまい人がやっぱあって、うんうんうん、やっぱりそのウェイン・ショーターとかああいう子すごいもう世界に生を乗せる人でもやっぱりもうなんか演奏が全然うまく噛み合わなくて20点だった30点だったって本人も言うような演奏でも俺らからすると十分なんだけどすごいかっこよかったと思っても本人としてはもっともっと高いところに行きたいでも空回りしちゃったりとか。 会話でもそうじゃんなんかいつも楽しいのに今日は何かあんまり乗らなかったなみたいなあるじゃんあります、うんうんうんうん、そういうのと一緒だよねだからなるほどでそのこのでもなんていうのかなこう点数が低いイコールダメじゃなくてだからその点数が低いのも面白いなっていうかなんかねこうワインでさソムリエっていうあの漫画があったんだけど 漫画ですか漫画でソムリエっていうのがあってねでその中でこうソムリエさんがものすごく売り上げを上げてる、うんうん、でその人の視察にその主人公が行くわけですよ、うんうん、なんでこんなにこの人売り上げ上げてるんだろうと思ったら若い女の子とかに20万とか30万のワインをバンバンバンバン売ってるわけよ、うんうん、でいわゆるそのこうシャトー・ラトゥールとかそういうこう本当にこう高いワイン、ね うん、をこう売りつけけてるわけねでも本人はその主人公の人は安くても美味しいワインがいっぱいあるからそういうのをこう提供したいと思ってるわけ、うんうん、であるお客さんにしかもその一番年代の悪い要は美味しくなかったって言われてる年代のワインを出してて、はい、それを見て、うんうん、あこんなことしてまで売り上げ上げるんだって思ってそ の, のそのお客さんに「すいませんでしたもっといい年のワインを」 用意しておきますって言ったらなんか「君は勘違いしてる」って言われて僕は、うん、そ, そ, そ, そのソムリエの受け売りだけど、うん、そのワインっていうのは脈々と続くその不作の年があったり美味しくないワインっていうのはその作り手のせいじゃなくて、うん、その時一生懸命やったけど美味しくなかったね、うん、で美味しい時もあるみたいな。でその えー、有名なワイナリーとかは不作の年はもう瓶詰めすらしないうんとは収入がゼロになっても自分たちの誇りを守ったりするようなワイナリーもあったりするしでもそれでも苦肉の策であんまり美味しいって言われなかったかもしれないけど出したっていうことは、うん、その伝統があると、うんうん、その伝統いい年のものも飲んだしよくない年のワインも でももちろん出してるってことはちゃんとクオリティは高いですね高いクオリティで本人たちが最低限のクオリティを通過したと思ったから出してるわけじゃん、うん、そしたら美味しいとこばっかり酔って飲むっていうのもこれも一つの贅沢かもしれんけどこ う, うまくいかなくてもがいてるっていうのも味わえる美味しい料理と一緒にそれを味わいながらそれを考えながらそのその それ自体 の, そのワイン の, その歴史を楽しむというか、うん、そういうのが本当の贅沢じゃんじゃないかなって僕は思ってるって言ってちょっと俺は感動したんだけど。なるほどあの前回 の, その黒田先生の YouTube をあの 見, 見させていただいて。うんうんえっと、歴史の回、うんうん であのリスナーさんのコメントとかもあの読んだりしたんですよ。うん、でその時になんかもっと歴史を知ったらジャズを聴くのとか歌うのがより楽しくなるとか、うん、そ, うそういうコメントがあってなんか自分は本当に好きな曲を好きなタイミングで、うん、な自分が楽しく歌ってるっていうだけなんですけどその歴史とか知らずにや、うん、ってるっていう感じなんですけど。 でも確かに本当に昔から応援してる人の曲と最近知った曲とかだったら全然違うし、んまあ、すごく簡単な浅はかな歴史かもしれないですけどあのその自分の好きな人の中でもそのちょっとこの人はこの時苦しんだからこの曲を書いたんだとか知ってるとより、うんうん、自分の気持ちが乗るというかそうねやっぱりやっぱりいい時も悪い時もあってあなんか一つの音楽だからなんかその、うん 点数をつけるなんておこがましいんだけどでもやっぱりその何、うん、ていうのかなこうその時にこの人はもう最高に乗ってる時と 乗, らない、うん、乗, ら乗れなかったんだけど一生懸命こう丁寧に弾いてるとことかそういったところもすごいあったりとか、うん、うまくいかないけどなんとかなんとかこうバンドのサウンドさせようと思っていろいろお互いが工夫してて最後までうまく乗れなかったでも成立はしててねやっぱりレコード会社ってその当時はやっぱり打者売れるから。 やっぱりっぱビル・エヴァンスの本とか読んでても本人は出してほしくなくてももう OK 出さなくても勝手に出したりとかああなるもん取らずに勝手に出したりとかすることも多くて本人はこのこのアルバムが人に聞いてほしくないっていうふうに言うこともあるんだけどでも俺はそういうアルバムを聞くことによって本当にいいのもすごくいいと思ったりとかあここはうまくいかずにあ<笑> ここういういところで悩んんだだりしてるんだみたいなところでも感動したりするし、うんうんうんうん、だからうまくいってるのだけかいつまんで見るのも、まあ、それも贅沢だしでも本当の意味でいうとこ う, うまくいかないとこもうまくいってるところもどっちも合わせてすごいよねっていうところが、うん、うん う, ん, う ん,、うん、そんなもうレジェンドの人たちに俺の演奏なのも、まあ、ま, だまだまだもうおこがましいかもしれないけどでもやっぱり。うん そういうのも感じていけるっていうのがだから俺あの歴史書とかもたくさん読むんだけどあっそうなんですねおこの時代ってなんかこのこのアルバムってちぐはぐな感じがするからんでだろうって言ったらやっぱりこう人間関係的にうまくいってなかったりとかでも、うん、でもうまくいちぐはぐなんだけどなん何かこうお互いしようとしててそれは良かったりとか、うん、なるほどだからこう絶対ねこうこういう波が人間はあるんで。<笑> その波がやっぱ面白いわけでずーっとうまくいってるなんか映画とか見に行ってその人がうまくいかなかったり努力したりとかするところをみんな見たいわけでずーっとうまくいっててずーっとうまく生まれた時から男前でお金持ちでずーっと何不自由なくずーっと幸せでした終わりだったらさ多分誰も見に行かないと思うんだよね<笑>こううまくいかない葛藤とかそうい う, こう共感があるからこう膨らむわけじゃんみたいなそういうところら辺がなんかこう あるとっていうことでジャズもそのうまくいってないのもまあ楽しめるとなんか最高だなぁとは思ったりするうん合う合わないあるんでうまくいってても苦手なものもあるしうまくいってなかったらあこれはちょっと僕はダメだなって思うそのうまくいってないものはこれはいいけどこっちは嫌だなっていうのももちろんそ れ, ではそれは個々いっぱいあると思うんだけど。 そ、うんうん、ういうところも含めて楽しめるとまあジャズって広がるんじゃないですかねと思ったりするんですけど、うんうん、なるほど、うん、同じ曲でも違って聞こえるからね全然ね、うん、本当に「うん、えっ?」みたいな、うん、たい な, こうなんか聞いたことある気がするけどこれなんだろうってなってあの帰って CD とか聞いて「えっ今日この曲やってたの?」みたいなあそうそうそうそ う, そうっていうのとかもよくありますし。 いや今日のアレンジなんかいつももっとウェイウェイな感じなのにちょっとなんか大人っっぽかかたなとその気分でその時でみんなで「あ今日はこういう気分なので、ね、じゃあ俺らもこうしよう」とかさあ や, っぱり、うん、やっぱりウェイウェイに持っていきたいよねみたいな感じにすることもできるし<笑>なんかそういうこうなんかその日はどうなるんだろうみたいなところがやっぱり楽しいのかなと思 そそやっぱりののの会場とかそう、うん、お客さんの、ね、空気にもよるのよる、うん、だ, だからクリアさんとかよく曲順言ってた曲順変えたりするからあー、うん、でそれもさ口頭でなんか何々やるとかじゃなくてさ<笑>全然違うイントロ<笑>あれこれ絶対この曲と違うよねって言って譜面用意してんだけど、うん、何の曲だろう何の曲だろうって直前に分かるところのフレーズ弾き始めて<笑>入らなきゃいけないっていうのはよくある。<笑>あそうなんですね でもあのクリアさんとかはなんかやっぱりこう納得だよねなんかああのやっぱりそ う, そうなんだなとかあ次の曲合わないこの曲こうやって言ってたけどなんとなく会場の雰囲気で違うなって思ってると当たり前のように曲変えてくるから、うん、やっぱそうですよねみたいな。や、ね、やっっぱぱりこうやっぱお客さんの 声援でもすごい変わるしお客さんの空気感とかお客さんが今どういう空気感を出してるかっていうのはやっぱ俺たちは伝わってくるのでそこでやっぱ曲が変わったりとかアレンジが変わったりとか、うん、あれって、うん、すっごいリハの時よりゆっくりすぎるよなと思ったけどあ今の空気にぴったりだなぁと思う時とかあるしね、うん、そうリハ気になるんですけどうん。 やっぱり、なんか本番、本番っていうか、そのアドリブがほとんどで。で、うん、曲順もそうだし、うん、あの譜面があるって言っても、どんだけの長さやるとかも、もうんうん。その本番でしかわからないっていう状況の中で、うん、リィって何するんですか。ヨハンはもうメロディ一回分だけやるん、ね、で、これ。一回分だけ。一回分だけやって、あ、こんな雰囲気ない、ね、みたいな、この曲はみたいな。ほ、は、う、あ。で、あの。 クリアさんの曲と結構凝っててなんかこのメロディーの間にこう感想をつけたりとかなんかいっぱいなんかこう仕掛けがし合ったりとかするからま あ, あのそのややこしいところは全部合わせるけど基本譜面1回分でアドリブの部分はリハしないかなうんアドリブはだってどうなるか分かんないから、うん、そうですよねそ の, その最初のモチーフとなるこのいわゆるそのこの曲やるっていうその1回目の部分だけを合わせてよくこう イントロコーダーって言って、こう、コーダー、コーダーっていうマークがあると、そこエンディングがくっつ書いてあるんだけど、うんうん。イントロコーダーの部分だけ、ねさ、最初入って、もうそのまま終わりの練習、はい。入りと出口の練習と、その、なんていうのか、メロディーの部分だけ練習する。うん。そうなんですね。うん。まあ。じゃあ、本当に空気というか、みんなの世界観だけ。 とりあえず一緒にしとこうみたいなそうそうそうそうそうあとは本番よろしくってうそうそんな感じ。でも全然う然違うじゃんみたいな。う然違うじゃん。言ってたことうそうそうじゃんみそいな。それそそれそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ う,、えー、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうある、うん、そういうのもあるし。う<笑> だからお客さんの雰囲気とかもやっぱりですね、参加する感じがある、そういうのってクラシックにはまあないよね、やっぱり。うんうんうん、クラシックでももちろんここ、ここ、もっとためようとか、そういうのあるんだよ、やっぱ、なんか、今日はこんな感じで、空気感こんな感じだから、ここた、もっともっとためてとかっていう、それはもちろんあるし、指揮者が そ,、うん、者がそれを感じ取ってやったものに対して、みんなが忠実にやっていくんだけど、そのドラム側がそんな発信するっていうのは、結局できんよね、クラシックは。 うん、指揮者がそれを感じ取ってやることはできるけどドラマーがアイディア出すとかはできないけどジャズはドラマーもアイディア出せるんですよ。なるほど。えでも基本の指揮者はいるんですか常に。いかがですか恵子さんだったら恵子さんが歌いたいように歌うしう ん, うん、うん、ただ俺がこういうアイディアでこっち行かないですかみたいなフィルに出たきに恵子さんが見あいいよっ て, 言ってやってくれたりすることは。ああなるほど。 なんか今こんな雰囲気思いついたんですけどどうすかねって叩いてはあみたいな顔されたら戻しますみたいなこ<笑>ともあるしそれはあのなるほどでもうそのバンドリーダーが次ここ行くよみたいなアするっていう感じだら、うん、やっぱり歌の人だったらやっぱ歌の人がやっぱりやりたい世界観っていうのを僕らができるだけ察知して気づいてやってあげるけど、うん、なんかやっぱり慣れてくると こっちも間出せるし向こうもなんかなんか今日こんな感じで言ってたけどこんな感じねみたいな感じで変えてきたりすることもあるし、うんうんうん、それをみんながキャッチできるかっていうところへんがやっぱり、うん、だから技術が技術だけじゃないんだよねだからその、うんうん、テクニックとか楽器のテクニックとかよりもジャズの場合は そ, のそうい う, こう音楽の流れを理解する力の方が大事なので。うん こうだから楽器めちゃくちゃうまいんだけどジャズ全然できんっていう人も世の中はやっぱりいっぱいいてテクニックはいっぱいあるけどこうなんかいろんなテクニックができるんだけどその空気が読めないとそう S それうまいけどなんでここでやるのみたいな人はまあまあ結構結構いたりしたり、うん、そうなんですねい、うん、いや、まあ、面白いな それをだからそのその場の空気ではこのバンドでは良くないかもしれないけどこっちのバンドではうまくいったりするか ら, から絶対に悪いというわけではない楽器がうまいのは正義なんで生きるねのねだけど、うんうん、やっぱりそのこのバンドでジャズの場合はテクニックももちろんいっぱい使うけどみんなやっぱテクニックよりも音楽の流れっていうのができる人の方がやっぱり仕事が多いしよく呼ばれるよねだからその世界観が合う人しかい やっぱりこううんでくれないというか、はいはいはいとかはいははいうんうん、だからこうよく僕が呼んでもらってる人だけはやっぱ世界観が合うというかなんかこうこの間とかもやっぱりこうなんて言うのいい感じだよねとかい1回目終わった時にいいし来てくれたしやっぱりこうお互いがあ同じもの共有してるなっていう人は一緒にやるけどなんかうまく、うん、それなりにうまくいったんだけどなんかお互いこう心触れ合うものなかったなって思う場合は。 次はあんまり声がかかんなかったりする。うん、なんかその辺はなんかよくあるよね。そういう世界なんですね。そういう世界です。だからそのずっとなんか今までうまくいったけど最近あんまりうまくいかないっていう時期もあったりするし。ああ、なるほど。だからそういう時はもう仕事が減ってきたりとかする時期はまあ自分の充電期間だと思うようにしてて。うんう ん, うん、うん。練習したりいろんな音楽聴きに行ったりとかするようにはしてるかうんうんうん。やっぱり聞くのもいいねやっぱりうん もともと弾くの好きだからね、自分の、うんうんうん。CD もいっぱい持ってるし、ライブ行くのも好きだから。やっぱイマジネーションがた高まるんですかねねそう、高まるのも、自分の演奏、僕はまあ、自分が演奏する側であるのも好きだけど、ただのリスナーになるのも好きなんで。ああ、なるほど。うん、ただ聴いて楽しんでるっていうのは、お酒飲みながらただ聴いて楽しんでる最高の時間だけどね。<笑> たまに時にこうだからその後にこう一曲叩かないとかやったらもう今日は飲みたいんですけどみたいなもう酔っ払ってるからもうイマジネーションも何もないしみたいな<笑><笑>ういう時もあるよ、うん、そうなんですねそう で, でもなんかこう酔っ払ってでもこのこの演奏1分ぐらい一緒にやってみたいなと思った時に呼ばれて嬉しかったりねああなるほど 今日はリスナーでいたいたわと思う時もあれば、うんうん、曲混ざれると楽しいだろうなと思って、うんうん、やってみると全然うまくいかないかとかもあるし<笑>なんか思いのほかうまくいったってこともあるしみたいな、うん、なるほどまあ本当に宝くじみたいなものかもしれんけどやっぱり準備しておくとつかみやすくなるよねそういう面白さがあるんですね。いや本当になんか 知ってるのと知らないのじゃ楽しみ方が変わりますねそうねジャズはやっぱりだからそういうこうルールとか知ってるとあ、うん、もちろんルールがもっともっとルールを簡素にして自由にやるバンドもあればもっともっと厳密に全部譜面通りやってここの部分だけがっていうのもあるよねだからジャズのジャンルとかでやったんだけど昔のスイングジャズっていうのはもう譜面に全部書いてあって自由な部分はちょっと少ないこうダンスミュージックだから。 だけどだんだんそのアドリブの部分がどんどんどん引き伸ばされてきて今だとこの面を一回分や面をメロディー一回やったらあとは長くアドリブをやっていってまたメロディーに戻るようにアーチを作っていくって感じ、うんうんうんうん、ソロの順番とかその場で決まるときもあるしリハでじゃあこの順番ねっていうこともあるし言ってたけど変わることもあるしみたいな<笑>フレキシブルにできなきゃいけないなるほど 大事ですね、はい、ってことでまあでもそれはライバーさんもそうでしょうこ の, この曲歌おう と, と思ってたけどなんか今その雰囲気じゃないなとかって帰るでしょうめちゃめちゃあります、ねね、でも本当にセトリとか逆に最初から決めたりすることもほとんどないのでこ、うんうん、の場その雰囲気でマ、まあ、リスナーさんが聞きたい曲だったり、うん、なんか今の釘だとこれ歌いたいなと思うこととかあるじゃんありますあります まあでもカラオケだとさピッて言えばその通りやってくれるけどジャズの場合はそれを自分の演奏で伝えていくって感じうんうんでも歌い方は結構変わったりもするよね、うん、はい変えたりしますね、うんうん、もうフェイクとか入れ方変えちゃったりみたいなそれと一緒ですよ基本は、うん、うんうんうんそれをだからこう楽器の他の人にもそ伝えるように演奏するっていうのが難しいうんうんうんうんうん いやでも面白いですね。また、あの、はい、皆さんの顔を見ながら聴くっていうことの楽しさとかも、はい。またわかりますね。はい。じゃあまた今度、ライブ見に来た時に、その感想を聞かせてください。ぜひよろしくお願いします。楽しみに。はい。はい、というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。